戻り込んでまいりましたのは大混戦でございます。前兆、岩崎雅美さんをはじめ、50名の皆さんです。私たち大混戦は聴覚障害者や手話に対する理解を求める目的で創立し、今年で34年目になります。太鼓の響きを体に受けて、仲間の動きでリズムを確認しながら。 得意のアイコンタクトで技を決め大きな家族となって3月に選挙した谷口元連勝の思いを胸に心を一つにして力いっぱい踊ります。 ありがとうございました。